はい、こんにちは。今日はですね、マビック3と呼ばれる新しい DJI のドローンが噂されているので、そちらの情報についていろいろまとめていきたいと思います。2021年9月24日にジャスパーエレンスっていう人のツイッターでいろんなリーク情報、マビック3に関するいろんな情報がリークされたので、それを見ていこうと思います。このチャンネルではドローンについての最新情報をお届けするので、ぜひチャンネル登録。 よろしくお願いします。それでは見ていきましょう。まずはマビックシリーズについて少し説明したいと思います。えー、マビックシリーズっていうのは DJI の DJI が発売しているドローンの中で、えー、折りたたみができる、えー、ドローンのシリーズとなっています。そしてその中には三つあってミニとエアとプロがあります。 ミニっていうのは200日本だと1 9 9グラム以下のドローンとなっていて気軽に飛ばせるようなもの で, でプロはもっとハイエンドなフラッグシップモデルとなる、えっと、一番高級なモデル で, でエアはそれよりちょっと劣るようなモデルかなと思いますそれで今回新しく出るのはその、えー、プロのシリーズになりますそのプロのシリーズでいうと前回だと2018年 3年前ぐらいにマビック c 2プロっていうのとマビック2ズームっていうのが発表されたと思うんですけどそれ以降新しいのが発売されていないので今度はマビック3として新しく出てくるのかなっていう予想が出てきましたそれではリークされているマビック3の特徴についていろいろ見ていこうと思いますもう写真とかがたくさん出てしまっているのでそれも一緒に見ていこうと思います、まあ、まずはこういう もう本体のここに Mavic3 って書いてあるんですけどこういう画像がリークされていてさっき言った他の Twitter のアカウントの方も、えー、噂をいろいろ出しているのでもし知りたい方がいれば 下, から下の概要欄から Twitter のリンクを貼っておくのでそちらから直接見てみてくださいでは Mavic3 の特徴について説明していきたいと思いますまず大きな特徴はこちらの2つのカメラですね 2つのカメラと、えー、シネモデルと呼ばれる、えー、と新しいモデルですねえっ、ー、とシネマティック映画っぽい撮影ができるのに特化したドローンが発売されますそして新型のスマートコントローラーですではまず、えー、新しくなったカメラについて説明していきたいと思います、えー、新しくなったカメラはまあ、ここの画像を見ると一番わかりやすいと思うんですけど、えー 一つのドローンに二つのカメラがついています。今までのこういうドローンっていうのはそういった二つカメラがついていることはほとんどなかったんですけど、今回は二つのカメラがついていて、さらにこの二つのカメラが、えー、っと、一つは広角、で、もう一つは望遠っていうふうに使い分けができるようになっていて、その広角のカメラは20メガピクセル、3分の4型センサーを搭載しています。3分の4型っていうと、ォーサーズって呼ばれる、えー 大きさのセンサーになると思うんですけど、今までのこの Mavic Pro とか Mavic Air についてた一番大きいセンサーサイズだと、えっと、1インチセンサーだったので、それに比べるとちょっと大きくなっていて、もっと綺麗な映像が撮れるようになっています。そして望遠の方は、1 2セル望遠の方は1 2セルになっていて、160ミリ。焦点距離が多分160ミリってことだと思うんですけど、はい。 こちらには 160mm と書いてあります。でも、ここをよく見ると、多分、このリーク通りだと、あの、光学ズームっていうものが使えないと思うので、多分、160mm で固定だと思うんですけど、こんな感じに2つのカメラがついています。そして、この広角カメラですと、この、えっと、3分の4型の広角カメラは、最大で 5.2K の動画撮影ができるようになっているみたいですね。 最近 GoPro もそれぐらい撮れるようになったので、まあ、同じぐらいですけど、もうちょっとセンサーサイズが大きくて綺麗な絵が撮れるっていうことだと思いますで。そして、さっき言った2つのモデルがあるっていうことなんですけど、こちらを見てもらうとわかるんですけど、1つは Mavic 3。で、もう1つは Mavic 3 c i n e って呼ばれるものになっています。で、先ほども言った通り、この c i n e っていうのはもっとシネマティックに 綺麗な、えっと、高画質な映像を撮るために使われる機体だと思うので、そういった、えー、違いがあると思うんですけど、具体的に今リークされている違いっていうと、新、え、年、ー、モデルには SSD、内蔵 SSD が、えー、搭載されているようです。で、普通のこういう DJI のドローンっていうのは、今まではマイクロ SD とかを、えっと、入れて、そこに直接記録するっていうのだったと思うんですけど、 今回からこのシネモデルには SSD が内蔵されていてまあ何ができるかっていうと多分予想なんですけどインスパイアみたいに、えっと、SD カードでは記録できないような低圧縮の動画フォーマットに対応してるんではないかなっていう予想です、まあ、具体的に言うとなんかプロレスとかそういうあのもっとや圧縮をしないで保存するもっと高画質な 後で編集がしやすいような動画を保存することができるのがこのシネモデルなのではないかなっていう予想です。そしてその他のスペックについても見ていきたいと思います。で、こちらのえっと、Mavic, m a v 3 Pro っていうのは、えー、こちらの予想だと46分の飛行時間だそうです。で、Mavic 2 Pro、今までの1個前のモデルだと31分だったので、結構もう15分ですかね。 伸びてるので、まあ、もっとたくさん撮ることができるですね。15分ってドローンで考えたら結構長いと思うんで、まあ実際これはあの、テストの記録だと思うんで、実際本当に46分飛ぶわけではないと思うんですけど、長い分にはいいと思います。で、そして、えー、先ほども言った通り、スマートコントローラーが新しく出るそうです。えー、この表によると、この、 3つモデルがあって、DJI Mavic 3っていうのと Mavic 3のフライモーコンボ。そして Mavic 3 Sine は、プレミアムコンボっていうもので出るらしいんですけど、これを見ると、えー、多分ですね、この DJI RC Pro っていうのがスマートコントローラーなのかなと思うんですけど、まあ、こちらの、えっ、ー、と、i n e モデルだけ、それが付いています。で、えっ、ー、と、こちらがその、えっ、ーえー、と、スマートコントローラーになっていて、 まあほとんど見た目は変わってないんですけど多分新しいあの DJI のオキュシンク3って呼ばれる通信規格に対応していると思うのでまあこのリーク通りだと1 5キロ、えー、伝送距離があるみたいなんですけどまあいつも通り日本だと域的な問題があると思うので 2.4GHz だけだと多分それぐらいまでは届かないと思うんですけど、まあ、オ c u s シンクになって、まあ、少しは伸びたのではないかなと思います えー、そして、えー、っと、アプリの画面をよく見るとですね、今までこの DJI の Mavic 2 Pro って呼ばれる1個前のモデルは、えー、DJI の、えー、Go4 と呼ばれるアプリを使ったと思うんですけど、こちらのリークによると DJI Fly の、まあ、案内が出ているので、まあ、DJI Fly に対応するのではないかなっていう感じですね。で、えー、っと値段に関しては、えー、リークされているものだと、 1600ドル。まあ日本円にすると大体18万円ぐらいかなっていうところなんですけど、まあ、えっと、前回のモデルと比べても同じぐらいだそうです。でも、このシネモデルって言われるのはもっと高くなるんじゃないかなっていう予想が出ています。で、そして、えー、発売は、えー、11月の15日ぐらいじゃないかなっていう、えー、ツ Twitter での予想です。まあ11月ってなるともうちょっとあると思うんですけど、 でもこれだけリークが出てしまうとね、もうみんなわかってしまうんですけど、でもシネモデルとか言って新しいこういうモデルが出るのはとても楽しみですよね。でもこういった飛んでる写真とかも出てきているので、まあ、えっ、ー、と、ソース元を見たい方は先ほども言った通りに、えっ、ー、と、概要欄にある、えー、ツイッターのリンク、そして僕が参考にした記事のリンクを載せておきますので、気になる人はぜひ見てください。 あと、こういう機能があったらいいなとか、まだ噂段階などで全然確定はしてないので、こういう機能が欲しいなっていうものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、今回はこんな感じで、えっ、ー、と、9月25日時点での、えー、いろんな噂、Mavic 3 Pro に関しての噂をまとめてみました。まあ、今後もこういった、えっ、ー、と、新しいドローンに関する、えー、と噂の動画とか、 いろいろ出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。